盲導犬訓練センターといいますと最近ではテレビ結構出してくれるんですで新聞にも結構書いてくれるんですですから盲導犬が何をする犬かっていうのをほとんどの方に知っていただいていると思うんですところが実は何も伝わっていないということにやっと気がつきました盲導犬目の見えない人の歩くことを手伝うここまではわかるんです ところがどうも違いました。僕、いろいろ意地を張って、信念を持ってやっておるんですけれども、果たしてこれは正しいのか正しくないのか、間違っておるのか間違っていないのか、また聞かせていただきたいなと思います。この、こういう仕事をしておりますと、どうも違うことを考えてしまうんですね。僕、先ほどご紹介いただきましたように、 主にイギリスですけれども、イギリス、アメリカ、盲導犬の先進国と言われているところ、結構行くんです。行くんですけれども、大抵の場合、これはイギリスだから通用する話で、逆に僕は日本で仕事をしなきゃならんので、こういう気になって帰ってきます。なんか妙にこう日本風に構えて帰ってくるんです。さあ、俺は日本へ帰ってやるぞ。たんび、そういう気分になるためには外国へ出るというのはいいことなんですね。 外国行きますから当然全て外国人なわけです。逆に言うと僕が外国人なんです。皆さんあまりこう意識されるでしょうかね。自分が外国に行ったら自分が外国人なんだっていうこと。で、外国行って感じますことはまず文化が違う。価値観が違う。ですから僕の友人たち、所長クラスの人たち全部 5時になって帰れないのはお前に能力がないからだって言います。だから5時になったらもう仕事なんであろうがスポーンと切ってさっと帰りますね。価値観が違うんです。彼ら仕事に人生をかけるとか、そんな気はさらさらないみたいです。家庭の方が大事だ。<笑>そりゃそうですね。僕みたいにこうやって11日から娘の顔何日も見てないって言うとクレイジーで終わってしまいます。価値観が違うんです。 それと考え方が全く違うんです日本で盲導犬が最初の頃どう言われてきたか犬畜生に手引かれて歩くぐらいなら家で寝とるこう言われてましたさぞや昔の話だろうと江戸時代ぐらい昔の話かなそうじゃないんですわずか10年ほど前の話ですこれが外国行きましてまずその人たちの価値観が違うことにびっくりしますですから 向こうが大事にしていることをこちらが大事にしなければならない東本願寺京都駅前にありますあの前古い街並みなんです京都はまもなく県都1200年という記念すべき年を何年か先に迎えるわけですあの周りよく訓練で使うんですっていうのは角が直角なんですどこも今の角は全部角45度切ってあるんです 狭くてしかも車は多くてそして直角ですから一歩前に出たらもう車に引かれるみたいなところがあるんですそこを使うんですけどそこを歩いてましたら訓練ですから生徒さんが言いますこの人がまた僕より大きい人で女の人で大きい人で髪の毛が本当に綺麗な人で美人なんですねまあ関係ないですけど<笑>その方歩いてましたら おばあちゃん飛んできて目の前に立ちふさがってあんた見えへんのかわいそうになーって人が組んでるのときこうやって前に立ちふさがるわけですあんたほんまに見えへんのってやるわけです僕は後ろでしどいんですから後ろでわからないようにこうついて歩いてるわけですたまにこう小道具持ったりするんですね新聞持ったり週刊誌持ったりなんかこっち見つかりそうになるとこ う, こう本を開いたりするんです これは何でかというと後ろに指導員がついているのが分かれば周りの人誰も助けてくれないんですですからちょっと隠れてやっておるんですそしてそのおばあちゃんくどいんです手のほうきとちりとりとポンと置いたまま「あんたほんまに見えへんの?」ってまだ聞いとるわけですかわいそうになあ若いのになあっておばあちゃん半分泣きそうになったそれを見たときに僕は後ろから おばあちゃんまあまあってそんな親切な気分はなかったですこのと思いましたねもう後ろから行ってこうなんかしたくなるようなそういう気分になりましたものすごくこう空っぽの気分になっちゃったんですで考えてみてくださいおばあちゃん涙流して同情しとるんですあんたかわいそうにな若いのになほんまに見えへんのってやっとるわけですそんな親切な おばあさん相手に僕は後ろから行ってポーンとやりたくなりましたそうすると場所によって僕はそういう気分になったんですよっていう話をすると「なんでそんな親切なおばあさんなんで?」って言われますこれを考えるときに僕いつも思い出すことがあるんです僕は腹の中ムカムカしておったんですけれども 今日のテーマですけど、共に生きるっていうテーマ、共に生きるっていうのは実は何なのかな、一緒に肩組んで手つないで横断歩道を渡してあげることかな、そしてそのおばあちゃんみたいに涙ながらに同情することなのかな、いろいろ考えました、やはりどれも違いました、共に生きる、ここでいつも僕考えてしまう。これは その人が持つ痛みその痛みを共にすることもちろん喜びを共にすることは大事ですですけれどもその人がその障害のためにそのことのために痛みを持っているんならばその痛みを共に追うことこれが共に生きることだなっていうことに気がつきました皆さんは日頃ボランティアとしていろいろ援助のいる方に対して援助をしていただいているわけです それは例えばボランティア、英語そのまま直訳しますと志願兵です、ね、徴兵された兵隊さんではなくて私が行きます、こういう人たちボランティアなんですね。自分でやると決めた人たち皆さんしなくてもいいんです、別に家で普通の主婦をして普通にお母さんやってればそれでいいんです、世の中時は過ぎていくんです。にもかかわらず 家にいてお母さんをやっていたら普通にまたお父さんをやっていたら普通に子供たちにはそれ以上の時間が与えられるわけですで家庭としてもそれ以上の時間が与えられるわけですですけども皆さんはあえてその時間をその障害を持つ方の痛みを共にしようとされた誰にやれと言われたわけではないです 皆さんが決めてやられている日本の福祉を語るときにどうしても「事前」という言葉がまず日本の歴史福祉の歴史の中にあることを覚えます有り余る人がない人に分け与える大事なことです今の福祉は違います福祉の理念は共に生きることです一番 大切なここととは自分がして欲していようにすること例えば目の見えない人にどういうふうに付き合ったらいいんでしょうかってよく聞かれますそれがあるお年の女性でしたら自分の母親ならどうしてほしいか子供の年であれば自分の息子であればどうしてほしいか。 そういうふうに考えられたら自然と決まってきませんかって僕はお話しします盲導犬最初こう申し上げました広く伝わっておるけれども間違って伝わっているって申し上げました盲導犬を語るときにここを必ず押さえておきたいんです犬が 目の見えない何もできないかわいそうな人を引っ張って歩いておるこの構図を作ったとしたらその人はレストランに入るときこう言わなければなりませんこの犬はお利口です暴れたりしません静かにしますだから入れてくださいこう言わなければなりません僕は 間違ってもそんん。なこと言いません盲導犬を定義するときに目の見えない人が犬の目を使って歩くだから歩いておるのは目の見えない人その人なん犬の目を使って歩いているですからレストラン行ってもこう言います私がお腹減りましただからレストランに入ります 犬が入るわけじゃないです私が入ります盲導犬がお利口なそして目の見えない人が何もできないというところに立ってしまったとしたら共に生きる社会というのは程遠い社会になってしまいます皆さんが今目が見えなくなったらここから家に帰ることができません そして大多数の人は自分が今ここで目が見えなくなったらもう死ぬしかないと思いますそれは皆さんの自由です自分が今見えなくなったら生きていけないだろうと考えるのも一つの方法ですですけれども間違っていけないのは自分は見えなくなったら死ぬしかないと思うだからあの人たちもきっと死ぬしかしょうがないと思っているんであろう といいいいうことは思わない方がいいです僕の仕事は結局何かって言われます犬の訓練士でもなし歩行指導員でもなし何か一番近いのはケースワーカーみたいな気がしますそれはどんなケースワークをするかと言いますと見えなくても生きていけるんだよということを伝えるこういう技術員なのかもしれません 去年の秋、NHK のラジオ、視覚障害者の皆様へっていう番組に出していただきました、そのときに、アナウンサーのお姉さん、その中で彼女が一言前にこう言いました、日本には今、なんと盲導犬がいるんですかって聞きました、台本にもそう書いてあったのちょっと待ってください、それおかしいです。 その聞き方変っって言ったら彼女はじゃあどう聞けばいいですかって言うから日本では何人の視覚障害者が自分の歩行補助具に犬を選んでいるかこういうふうに聞いてください何頭の犬が目の見えないかわいそうな人を引っ張って歩いているかという聞き方をしないでくださいって言いましたなぜなら何頭の犬が今現在720と言われています720頭のの犬が720人の 目の見えないかわいそうな人を引っ張って歩いてるこれは避けておきたい720人の人が自分が歩く歩行補助手段として犬を選択している障害を受けるということどの障害に対しましてもそしてその障害 の, その一番大きなところは何かと言いますと 自分が決める、自分が決めるということをここに制限を受けていることです例えば目が見えなくなったんだからあなたは白い杖をついて盲学校へ行って立派なアンマさんになりなさい自分が選んだ結果としてそうするというのは障害を持たない人にもあることです障害を持たない人はむしろそうしてきています ところがあなたは目が見えないんだから白い杖をついて盲学校へ行って立派なあんまさんになれ自分の選択じゃないですそれ以外の選択を言おうもんならお前は何をねぼけたことを言っておるか現実を見据えなさいとこういう説教をされるんでしょうきっと自分で選択することができなくなるこれ大変なことなんです それは自分で選択をして自分で全て決めてやってる人たちには想像がつかないぐらい大変なことなんです日本展示図書館の本間和夫という方がいらっしゃいますその本間先生が若い頃影響を受けた方の中に熊谷哲太郎という方がいらっしゃいますこの熊谷哲太郎っていうのは日本で初めてキリスト教の牧師になった猛牧師です この方がこう言ってます本間和夫にこう言いました目の見えない人間がどれほどの仕事を残せたかこれはどれほど多くの人の目を使ったかこれに比例するって言いましたこの最初の目の見えない人がっていうのをお前がに変えてみてもいいと思いますあなたがに変えてもいいと思いますあなたがどれほどの仕事を残せたかこれはあなたがどれほど多くの人の目 これを手に変えてもいいいと思います手を借りたか、知恵を借りたか、これによる、その上に比例する。我々にとって他人の知恵、手が見えない人にとっては目になるわけです。生きていることがこれほど楽になった。我々は 時々間違えます僕は頻繁に間違えます自立っていうことを考えるときに独立独歩人の手を借りないでやることを一つの目標にしますそれは場所によるんではないでしょうか人の手を借りないでやるということ僕はこれはまさに主体をどこに置くか ガイドヘルパーさんの側にこの歩行の主導権を渡してしまうのか間違ってまた財布を渡してしまってそのショッピングの主導権は誰が持つのか主体の問題だと思いますガイドヘルパーさんたちはその人の目になれますしかしそれ親切でやってらっしゃる お金のやり取り、本来彼らがやるべき仕事、このことを引き受けて交代してやることによって彼の死体までもらってきてませんでしょうか。それはまさにお利口な犬が目の見えないかわいそうな人の手を引っ張って歩いておる。言葉を変えましょう親切な時間を持ったガイドヘルパーさんが かわいそうな何もできない目の見えない人を引っ張って歩いてやっておる同じ図ですガイヘルさんたちが目指しているのは豊かな自分が貧しい見えない人たちに事前をするつもりはないはずです家にいた人が一緒に買い物に行くことこのことを喜べるああそこ行ってきたよね一緒に行ったよね そのことを喜べる楽しい時を共にできるそして駅前にある自転車大変だよね大変さを共有できるそのことを喜びにして皆さんやってらっしゃると思います報酬が目当てならばスーパーのパートに行ってる方がよっぽどいい収入になると思いますそんな方はいらっしゃらないはずなんです喜びを共にしたいからそしてその人の持つ辛さ これも一緒に担っていきたいから、これがボランティアさんたちの基本理念であるべきだと思います。一番大事なことは主体なんです。盲導犬を触ってはいけないという言い方をよくされます。うちではそういう言い方は決してしないんです。仕事中の盲導犬触らないでくださいということを言わないんです。 よその盲導犬協会の人たち、盲導犬触らないでください、ここにいらっしゃるほとんどの方が情報として盲導犬を触っちゃいけないもんだと思ってらっしゃる、僕はそうは思わない、そういう人たちに聞きました、なぜ触っちゃいかんのですか、いや、協会が決めてますから、こんなんは論外です、理由として。続いて、訓練に気が散るから、3番目、訓練が壊れるから、こういう答えが一番多いです。 僕はもう反論反論論ですねあなたは人が触ったくらいで壊れる犬に命を預けてるんですかあなたはあなたのところの教会は人が触っただけで崩れるような訓練してあるんですかそんな問題じゃないはずですよ僕はどうもこう意図的に自分の意見を引っ張り出そうとするんですいやらしいですねじゃあどうですかって言われる僕はこう言います 触らせるか触らせないか決めるのは私です触らないでくださいなぜか私のだからこの犬を触っていいか触って困るか決めるのは私の仕事です私が決めることです触っていいか悪いか決めるのは僕じゃないはずなんです触られる側なんです触られる側が決めることなんです 者の一番の大きな障害は自らが徹底することこれを剥奪されることと申し上げましたあなたは目が見えなくなったんだから白い杖をついて文学校行って立派なあんさんになりなさいこのことと今の力は主体論で全く一致するんです僕にとってはこの盲導犬を触らせるか触らせないか このことに関して、こういう意見があります。私の体の一部です。勝手に触らないでください。というのがあるんです。身体論ですね。僕、身体論はおかしいなと思うんです。触らせるか触らせないか決めるのは私なんだ。それを決めるのが私なんだ。このことは嫌なんだ。このことはいいんだ。 私は一人で行きたいんだ。一人で行きたくないんだ。決めるのは私なんです。